えー、こんにちは。こ ん, ちは<笑>こんにちは。今日は盆栽大野さんの園に来させていただきました。こんにちは。はい。盆栽大野の大野あさみです。最い。です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。豆盆栽を見せていただこうと思いますので、えっ、ー、と、園の中をちょっと紹介していただくような形でよろしいですかはい。はい いいっぱいありますもんねそうですよね今もうモミジの発芽がすごい綺麗でこんなちっちゃいの<笑>ちっちゃいんだけどな何モミジだかこれオリヒメですね長良川っていう種類ですねで今年ポットからあげてるんでまだ葉っぱがおっきいんです豆はやっぱりこのサイズになんないとねこれは去年鉢植えにしたやつで重さ。1年8年持ち込むと こんだけ小さくなります。なるほど。で、これは来年用ですね。はい。先ほどあのちょっとお聞きしたんですけど、はい。あの豆盆栽の定義、定義をちょっとご説明、はい。は い,、はいい。商品盆栽は手のひらに一つ。一つ。例えば、うんと一個、一個、一個ですよね。はい。それで、豆盆栽は三個以上ですね。だからこれちょっと大きいんだよね。 この辺で行くとこうやってこれがカエルでか<笑>これ長寿バイ三つ以上乗ると豆盆栽これが豆盆栽で<笑>私が勝手に言ってます定義として<笑>はいはい、ね、説明するときにねだから小さいやつだと例えばちょっと小さいのがあるはず小さいのばっかりですかうんそうそう<笑>特に小さいの例えばこれねちちこれこれこれねえー、とかね草でもいいんですけどちっちゃければ、はいはい 5個ぐらい乗っちゃいますからね、ちっちゃいと。そうですよね、うん。それも豆ですよね、もちろんね。これが豆盆栽。はい。はい。はい、お見知りおきをと、はい<笑><笑>。ここはなんかゾーンで分かれてたりするんですか。結構広いですけどうと。ざっとですけど、うん、ここは小さいもので鉢に入ってるものが主に。 置いてあってはい、でまあ多少夫苗もありますけど奥の方は種をまいたものとか挿し木をしたもので夫苗が多いですよねまだ販売に至っていない状態なるほど手前の方の方が結構出来上がってるものが多 い, いそうですね鉢に入ってるだけどここは作場なんで綺麗、はい、に分けてるわけじゃなくはい、はい 使いやすいように、育てやすいように、水のかけやすいように置いてあります。すねなるほどうん、値段もだから、ついてないのが多いですよね。うん、途中経過みたいな感じ。うん、これ見たことある。あそうですか。<笑><笑>はい、<笑>これ大きい方です。うちの。大き い, <笑>大きいですよねそう。かっこいいです。今この辺で、リンゴとカイドウの交配。うん、今、上がってるんで、ちょっとまとめてありますけども、うんうん。もうこの辺はぐちゃぐちゃです。今春なんで、順次、うん 草を取って肥料をやって、あの並べ替えをしている途中経過なんで、何, 何がなんだかわかんない。か私以外、私以外はわ か, か, か, からない。大学もわからない。わかんないと思う。わ<笑>かんないんだ。<笑>何がなんだ か, か。わ、うん、かんない。そう、変わるんじゃないよって。うちの主人には言ってます。<笑><笑>これからの時期のおすすめみたいなのとかもあったりするんですか。おすすめはもう桜も終わったから、紅葉でしょう。紅、う、葉、ん。 うん、今一番販売しててももみじが一番あるんです出す、ね、目出しだからね、うん、綺麗じゃないですか下症状も真っ赤だし、うん、これアカネアカネっていう種類ですこれが一番今葉っぱ出てきたこれかなもう、ね、オレンジなんですよ 秋はもっと赤くなりますけど、あの目出しがこの色で、うん、普通緑に変わるじゃないですか。はい、緑にならないですね。うっすら緑にはかかるけれども、オレンジが。で、あと織姫とかあるけれども、あとね、もみじをね、種でやってるんで、変な葉っぱがいっぱい出てくるんですよね。種類がわかんないのが多い。の。<笑>そうなんです変わり場ってやつですか変わり場、ああ。わかんないんですよ。これなんかそうですよ。これ これ山もみじなんだけど、なんか全然ち違うでしょう、ね。うーんと思って名前がない。種からやるとこういうのがね、出ちゃうんですよね。ね、綺麗だよね。綺麗。山もみじなんですね。も山もみじをまいたものです。だけど、葉代わりしちゃうんですよね。種からやるといろんなのが出ちゃうから。あ、あれあれ。これ。これ。これも種なんですけど。どあれ。どれ。<笑>これ。ね。濃、えー、いうやつですか。 そうそう、これ野村の微笑です。野村。野村ってね、こういう色なんですけど、これ別れちゃってるから、はい、七五三みたいになっちゃってて。ええー、と思って、わかんない、<笑>名前がつけようがないですよ。なるほど、七五三っていうのは何でしょあの葉っぱの切れ目が、うんと七五三でこう、しゅっとこう。 れれる。はい、分分かれはすごいやつ。普通こう開いた時にこれ山ですね山だけど周りが赤くなってないそんなにこう、切れ目がねあるけれどもあれほどには な, んないそうそうそうそうそうなんだけど野村の種をまいたのでできた七五三なんで七五三の種をまいたわけではないなるほど。偶然出来上がったやつへそういう変なのがいっぱいある変<笑>なるほど。 一般的なのはね、山もみじこんな感じでしょそうです ね, いいね。そんな感じでしょうんほら。これも。これも。本当だ。これも山もみじの実生ですへ。これも変な葉っぱでしょ。名前は山なんだよな。だけど名前つけようがない。勝手につけち ゃ, ね<笑>けちゃうね。つけちゃう。マジかの。そ<笑>う、ま、<笑>です。これ、これあけびです、ね。あけび。あけびの花です。うちはね。 この辺けやき。けやき。けやき。手入れしないといけないんだけどね、手やき出てきたらね、すぐ取るんです、これね。葉っぱをですか。そうです、これ。えどうして伸びないようにしよう。<笑>ここ。ななうん、これやんないと、ここから発芽しない。最初に出たやつを、あの。目、目摘み、うんうん。目摘みです、全部取らないですよらす。まあ。うん、そう、目、うん、先っちょだけつまんでるんです、ここ。 これこれ先端のセン 先, 先端のこれを こ,、えー、これがやんないといけないこの時に今ですやるのを帰ったらやります<笑>伸びてからやると吹きが悪くな る, う、ね、なるこの辺がさしきしと種まきしたやつかなこうこうはぐちゃぐちゃですげ、うん、何がなんだかわかんないと思いますがこれかなしでの種まいたんだ。 カナシでのミショ。ちょうど葉っぱ出てきて可愛いこれが種じゃないとこの葉っぱがもっと大きいんですよ種だとちっちゃいのカナシではねあの富士山とかね軽井沢とかちょっと高いところのにいっぱい生えてて鈴なりに実がつきますからそれをちょっとこうちょっと落っことし て, とてるなるほどで、これツタツ タ, ツタの種まいて2 年, 2年半か ね、種から種からやりましたんこんでもねきれいに紅葉しますよ、うん、すごいきれいに甲子園のツタをあの<笑> も, もらった人がいて、はい、その人が庭に植えちゃって、うん、今庭がすごいことになってるツタで、うん、なるほどそれで種が異常に出るんで毎年もらってくるのね、えー じゃあ甲子園の子たちなんですね。そう、甲子園の蔦の子供です。これは子孫ですね。<笑><笑>この辺もみじですけど、これはすごいよ。もうぐちゃぐちゃ。<笑>この辺が手入れしてあるんだけど、ここは全く手入れしてる。なるほど。伸びる、伸びこれは挿し木ね、紫式部を挿して。紫式部。挿し木まだあげてないんです。山荘もある。<笑>板取が発芽してきました。 綺麗でしょう。きれいですね。た、うん、カスで、ね、切ってやらないといけないんだけどここれがねあけびの挿し木これは挿し木なんですね挿し木であ結構花つきます一さあけびを挿した、ね、あここはもう何がなんだか分かんなない。んだろうねってあ紫陽花が出てきたでも花芽がないかなこれがついてないか実際なんでもあるからなんでもあるね何でもあるんですよほらこれ シマツルボっていう酸素です、えー、これ花芽、うん、花芽が上がってきた あ, ーあのあっとね咲くとねヒヤシンスみたいな花ですね、えー、紫のちっちゃい花がこのくらいまでいって葉っぱがかわいいんで葉っぱがしましまでこのくらいの高さ、うんうんうん、これがこれから人気が出るこれをね植え替えようと思って忘れてた藤桜ぐっちゃぐちゃになってきちゃった忘れてた すごいな。あ、この辺もミシオの…これミシオの御用松ですが、これは私が撒いたんじゃなくて、ほら、こうやいた人から譲り受けて、分けたら割 れ, れたのがね、ちょっと怖いよね。えー、猫がなかった、あんまり。もともとは1個の鉢人バわってたってことで抜いてこう束ねてだから、あそ れ, そそれ、えー、猫がちょっとしかなくて。そうこれが紙でしょ、はい、ここが図書。はあ これがは去年刺したでショウジョ、こんなちっちゃいですけど、うん、うん。ここから行きますよ。まだ刺したのが6月だから、1年経ってないですよね、刺してね、うん。この辺の心拍をこれからいじくり倒すんですが、植え替え忙しくて保留してあります。うん<笑>うん、まあでもどどんな木にもいろんなやり方でこう小さくしていくってい う, そうです、ね、ことですよね。はい はいはいはい全部やり方違いますからねなんでちっちゃくしようと思ったんですか何でだろう<笑>あの東京の方に今もうなくなっちゃったんですけど、うん、あの成功会っていう、うん、超ミニの豆盆栽の会がありまして、うん、そこにうちの先代からあの入っててその会に、うん、とだんだんちっちゃくなってったのその展示品が<笑>で はあ、はあって見てるうちにじゃあ売り物もちっちゃくしないといけないってなるほど、うん、それでちっちゃくしてったらこうなっちゃうなるほどねでもここまで小さいものだけこう集めてる方というか揃えてる方って何か珍しい気はするんですけどね手入れがすっごい大変だし、うん、あと利益が薄いじゃない、うん、まあ単価がね<笑>ってことですよねそうそうそうそう だんだん増えてすごい量になっちゃったんだけ ど, どでもいろんな種類やれるんで面白いでしょ、うん、こんなんか何が入ってるのかよくわかんないけどいいっぱい入っぱ入てますねだってあのパルコでやった時も大、ね、大人気でしたからねちっ ち, ゃい<笑>ちっちゃいやつやっぱり需要はね<笑>やっぱありますねこういうあの誰でも始められるっていうのがねいいんですよただ ね, ね最初からこんなちっちゃい鉢のを買って初めての人っていうのは無理って ね,、うん、よね水やるタイミングがわかかんないから、うん 普通の大きさから始めるのが一番大いですこが去年巻いたやつかなあんまり網ぶせをちゃんとしなかったんで曲がってません<笑>これが未生でこっちは挿し木だから棒ですよねうー棒ですどうしてもねだから少しずつ直すんだけど、うん、ドアこの辺は全部山層。これから出てくるんでわからないと思います<笑><笑>まだ出てきてないんです<笑>ここら辺も山層エリア これはビナンカズラの刺し器これはもう身がねありますし刺しても三年ぐらい経っている、えー、そんなもんかなそんなもんかな永遠<笑>と続くからねと<笑>、うん、ここは山マアジサイでしょヤマアジサイは全部刺し器です、えー、これもソエには使えますからね使えますからこのサイズでもう花が来てるでしょこれもアジサイ アジ サ, アジサ山アジ サ, アジサイです。ほら、ここに花芽が見えるでしょ。はいはい、これ去年挿したやつ。えー、もう花がじゃ咲くってことです、ね。咲きますこのサイズで。えー、このサイズでア ジ, アジサイね、できたらいいす、ね、です。うんでいろんな種類、全部名前ついてますけれども、えーうん、結構咲くんですよ。蜂もちっちゃくできるんですかこれ？これからね、あのちっちゃい鉢に入れます。うんうん、うん。ちょっと時間がなくてまだやってないんですが、<笑>このくらいの鉢に入れます。えー あんまちっちゃくするとね、お客さんからすからさこはこれも紫陽花やけどこの全円盤で す, <笑>すここがすごいここバラのゾーンですバラ野 バ, バラの挿し木いろんな種類がびっちり入ってるんですけどこれ小さいけどこれで咲きますからへぇこれで鉢上げしても咲きますしこのまんまでも咲きます名前が全部違うのがあす本当だアサミありますね。 あさみの夢、私の名前ですね。<笑>はい、これちょっと弱ってるな。あさみはどんな花なんですか。おわん咲き。おわん咲き。ああ。要するに。あの野原、基本。パッと開いて、3日目に花びらが散るんですよ。はいはい、おわん咲きのやつは、みやとも、みやも割と。散らないんですけど、はいはい。こういう状態で閉じたり。 こういうい感じで、例えば5個花芽があったら最後の5個が咲くまで絶対散らないから満開になるんですよ桜みたいな咲き方これにと同じなのがあの何種類か同じ咲き方するのがありますねこれは私が作ったっつうの名前は付けたけどあそうなんですか うん、こんなのできたっつっ て, 言ってそういうの何個もありますお客さんが「種まいたの?」って花も何も咲かないやつもらって、うん、花を見てから名前つけたとか、うん、あの、ほら登録してないからで他のお店行くと違う名前で売っ て, るから、ね、ってるこれであと1か月するとまるっきり変わりますからねバラはバラはあっという間に伸びる伸びてこのくらいでもう 花, 花がもう上がります ちょうど大盆栽祭りの時に出すんですよこれを一斉に、えー、じゃあもう5月には皆さん購入できるとお祭りくれそうそうそうそう、えー、そ う, そう花芽がもう上がってるやつだけを持ってって並べますこ、うんな高いもですこれこれであのコナラコナラどんぐりですがこれは<笑>私がまいたやつじゃない 一切どんぐりを巻いた人がいて曲げもしないし編網癖もしなかったんでまっすぐだったのを頑張って曲げて<笑>でいつか実が一切だからなんのかなと思って育ててんだけど、うん、なかなかならないねい や, やっぱりね。うん、未の場合は その親の性質を受け継がない場合が多いので。<笑>こう、これね、だから、ちょっと本投げてあるんで、今年は植え替えてあげないとかわいそうだよ、ねう。この辺があれですよ、ベニシタン、さしき。ベニシタン。しきです。ちっちゃくなってるでしょこれでなります。満開ですよ。花芽がもう、上がってます。すごい勢いで上がってる花芽が。タンポポもまくし、ねくな、なんでもまくからね。これ、これタンポポ。これタンポポ。<笑>赤花タンポポっつって、赤い花が咲く。 なんかあの西洋タンポポが、思うじゃないですか、うん。そうだね、日本タンポポもやってたけど、うん、今切らしてます、ね。なるほど。一番今、今、あのー、人気あるのはやっぱり、北海道の日高タンポポ。日高タンポポあっちに、えーうん、あっちに分けて、えー、置いてある。すごいちっちゃいの、葉っぱが。へえー<笑>えー。この2日間の雨で、すっごい山荘が、うん、ぶわあって吹いてきた。 何も生えてなかったらこの間も。あ、そうなんですか。そうそうそう。う私あの何でも好きなんで。何でも。うんうん<笑>そうそうざ雑草でもね名前ついてれば植えます。へ<笑>種を見たら植えずにはいられな い, っていう。そうそうそ う, そう<笑><笑>どうしようもないよね増えちゃってしょうがないんだから。取り切しているけど出ない。ほらこれ は, はこれ赤葉のシシ頭シラ。シシ ししばしらでないね。あ、そうなんですか。さしてもつかないしね。今年はもう一回さしきに挑戦。難しいよ、これ。これほら。一応撒いたの、去年。そう、ぎんなんは。銀<笑>んなんいたんですけど、うん、網みぶせを途中で、なんか。ちゃんとやんなかったんで、回ってない。<笑>これから。もうちょっと、あ、少し色出てきたから、そろそろ。 あれですね、でもまだ曲がるからね。あ、そうな一元水とか柔らかく。あ、本当だ。すごい柔らかい。でしょうか、ねで。ちなみに、なかどの木が一番好きとかある。うん、好きな種類。好きな種類。あーって、なんだろう。こればっか増えちゃうんだよなみたいなのが、いや、あ、アジサとか多いじゃないですか。アジサイは、うん、剪定するときにもったいないから、次刺しちゃう。<笑>別にアジサイが好きで増えてもらって増、増えてた、ない。っていうこと。です なんだだろう何だろうう好きなのある大体あるんじゃないですかでも皆さ ん, うんそうっすねでもまんべんなくうち汁が多いからやってるからうんそれぞれの良さがあるそう好き嫌いで分けてるわけじゃないですよねうんうんうんうんただそうだねあのね好きとか嫌いじゃなくて変わってくるのどんどんうんだから今野原ら あの面白いと思ったら野原5年ぐらいすごい勢いで増やしたり<笑>種類増やしたりいろいろしてで飽きちゃうのねそして野原にそうする と, するとまああることはあるんだけど今ね気合い入ってるのは金酢か金酢がいかに小さく豆盆栽で実がつくか<笑>あチャレンジ中みたいな。 うん、うん、金んね、あと台湾付き、さっきやったけ。ああ、なるど。やってて、もみじはでも好きです。もみじは大好き。あ、意外と山野草が好きなんで。う, ん, うん、そうだな、まあ、その時期時期によって、こう。可愛いのが変わっていくみたいな。感じなんですかね。かね<笑>深く考えたことないね、な<笑>が。でも、一緒に働いてと思うのは、うん、やっぱり。 時期によよって多いいものが違いますよね。売れちゃってなくなっちゃうものがあっちゃうじゃないですか、うんうん、だからそうそう今多く見えてても鉢上げしてなんだりするとまたはけるしって、うん、結構入れ替わりがこの中で入れ替わりは激しいと思います、ね、すご い, い, いと思うよ、うん、今出症状いっぱいあるけど、うん、多分1か月後にはほとんど刺し木以外はなくなると思いなくなるまあやっぱ数が出ますもんねそうね値段がほら、うん、そんな高くないからそうですね なるほどそう高くても5六0 0 0円でそうこのくらいでで症状でちょっとかっこよくてもわかりました<笑><笑>そんな大野さんに来たいという方 は、一度お電話で確認した方がいいですか？はい。普段、あの上野のグリーンクラブの常設売店の方にしょっちゅう荷を入れに行ってったり、うん、当番でレジをやってたりしてますから。はい、その他に仕入れに行くとか、うん、お客さんに呼ばれるとか、大宮の盆栽美術館の売店の当番もあるから、なるほどえっ、ー、と、留守が不定期なんですね。だから何日営業とかっていうのができなくて、え、うん、で、雨の日はまあお休みでしょ、基本。なんで必ず。 電話をしてからご来店くださいとでもねあとはね値段がついてない木が多いんですね作ってる途中だから、うん、この辺はあのご了承ください一回ね怒られたことがあるのお客さん値段がついてないじゃないかって<笑><笑>まあまあこの量、ね、考えてほしいですよね<笑>ちょっと、ねうん、製造途中のやつにはいちいち値段をつけませんので、うん、ただ売らないっていうわけじゃなくて聞いてくださればだいたい最低300円から高くても 1万円ぐらいでうちの木はなるほどそんなに高いものはやってない、ねうんまあ、でも手ごろに行くってなるとグリーンクラブがいいそうですね、うん、グリーンクラブの行事がある時は大抵行ってるしそうで す, よ、ねうん、そ, うですその時はちゃんと値段つけていきますからね来て草が生えてると<笑>普通のあの盆栽屋さんがきれいに並んでるけどうちはそんなことはやってないので、うん、働きやすいように並べておりますわかりましたよろしくお願いします では今回はこのぐらいですけども知られざる豆盆栽の世界をこの後も動画で追っていきますので<笑>よろしくお願いいたします。<笑>ありがとうございましたこんなの